皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。あのね、貸してくれた<笑> !20mm の F1.4DGDN をお借りすることができました。これはまだ発表されたばかりで、これから発売される予定なんですけど、今日はこのシグマの 20mm の F1.4 のレビューと、それから実際の星空画像ですね。 お見せしたいと思います。それでは行ってみましょう今回発売されたのはソニー E マウント用とライカ L マウント用です。だから えっ、ー、と、シグマ FP とか FPL 使ってる人もこれ使いますし、私の場合はこのパナソニックルミックス DCS5 を持ってるので、これに適合します。じゃあちょっとね、つけてみようと思いますよ。はい、実際装着してみるとこんな感じのサイズ感でございますね。結構ね、こう、コンパクトめに作ってきたなっていう感じしますよね。えー、こちらの 20mm の F1.4 なんですけども、 えー、成形写真向けに作られたってもうシグマさんが公言してるんですね星を撮る人にとにかく使ってほしい と, ということで、まあ、それって私ですよねっていう話なんですよねで実際このレンズのどこがその星向けなのかっていうのをちょっと確認していきましょうはいそれでは、えー、各部を見ていきましょ う, うスイッチ関係から見ていきましょうかこれ L マウントなのでソニー E 用とは若干仕様が異なる部分もあるらしいんですけどえまずここですねクリックって書いてますクリック ここがオンオフあって、オンにすると、こう、絞りが、こう段階的に変わっていくと。で、クリックをオフにすると、こうクリック感がなくなるんですよ、えー。スムーズな描写の変化を動画撮影で行うことができると。で、次、これ新機能じゃないですか。こちらが MUF ロック、マニュアルフォーカスのロックですね。星の写真の時って、 1回ピント合わせたら基本的にそのままなんですよね。だからそこからピントがずれてしまっては困るんですけども、マニュアルフォーカスのロックをしておけば、1回ピント合わせたときはピントがずれないと。だからこの上からレンズヒーター巻くときも、えー、ピントがずれることがないってことですね。で、こっちが AF ロックになります。で、まあ、AF ロックはオートフォーカス中にこのボタンを押すと、そのオートフォーカスのに合わせたところをロックして操作することができると。で、えっ、ー、と、こちらが オーーートフフォォカカススととマニュアルのの切り替えになっってますここれちょっとこのレンズの特徴なんですねレンズヒーターリテーナーってやりますけどここのところにちょっと段差がありますよねレンズヒーターをつける時にここが引っかかるようになっているとでここにレンズヒーターありますけどこういう布製のタイプであればここをねこう引っかかりにして こういうふういいに巻きますよということですよととここでねの時にもうピント合わせを済ませていればこの MFL マニュアルフォーカスのロックをしておけばこうやってレンズヒーターを巻いた時にピントが不意にずれるっていうことがなくなります、えー、もしくはですねこういう電熱線タイプのレンズヒーターを使っている方であればまあ確かに巻きやすいですよねこういうふうに引っかかりがあるからレンズの前に玉にこうやってくっつけてね レンズフードを装着して、まあ、前玉を、レンズの前玉を効率的に温めることができると。これ、なかなか生かした配慮ですよね。まあ、星の写真撮ったことない方はわからないと思うんですけど、レンズめちゃめちゃ曇るんですよ。えー、特にその、夏とか秋とか湿度の高いシーズンは本当曇るんですね。 そのレンズが曇る仕組みについて知りたい方は、まあ、こちらの動画を見ていただければなと思うんですけど、ちょっとその辺、端折って説明しますね。星空向けって言われてるのはやっぱこういうところなんでしょうね。えー、レンズヒーターを装着することをも考慮に入れて設計しましたよというところがまあ特徴なんだと思います、えー。このレンズの前にフィルターが付けられるようになりました。全機種の 20mm の F1.4 はこういうふうにですね、 レンズの前がもうデメキンレンズだったのでフィルターつけられなかったんですよ。それがミラーレス専用設計になって、こうやってデメキンレンズじゃなくてもね、広角レンズの精度が出せるようになったんですよね。だからフィルターが取り付けられますと。前機種の一眼レフ用の 20mm の F1.4 はですね、後ろにフィルターがつけられなかったんで、これ私無理やりつけてるんですけど、今回の2 0の F1.4 の方にはリアにフィルターポケットがちゃんとついてます。ここもありがたいですね。 まあ、今ね、このレンズのリアに挿すフィルターっていうのが、ちょっと手に入りにくくなってますんで、あのなんか他の動画に飛ばしてばっかり申し訳ないですけど、そのレンズリアに入れるフィルターが今なぜないのかっていうことに関しては、こちらの動画を見ていただければとは思うんですけど、まあそのうちね、えっ、ー、と、新しいレンズリアに入れるソフトフィルターが出てくると思うので、その時にここは重宝するんじゃないかなと思います。はい。 動画撮影もやってみました。あの、このレンズ使って、まあ私もこうやって動画撮ってるんでね、えー、動画撮影でも使えるのかなと思って動画撮ってみたんですけど、あの、オートフォーカスの音はすごい静かだし、マイクで拾うようなことはないですし、さすが F1.4 なんで、ボケ身とかもすごく綺麗で、で、このレンズね、めちゃめちゃ近寄れるんですけど、なんかフードつけて、このフードのちょっと手前ぐらいまで近づいて撮影することができたんですよね。広角マクロっていうんですかね、そういう撮影も楽しめるので、 写真でも動画でもいいレンズなんだなっていう印象を今のところ持ってますただまあ一点ですねちょっと残念だなっていうかまあしょうがないのかなと思うんですけどフォーカスブリージングそのフォーカス動画撮影でフォーカスを合わせるときにちょっと画角が変わるっていう現象は若干ありますただそんなに気にならないっていうかいや気にならないわけじゃないんですけど、まあ、少なめかなっていう感じだった、まあ、その点はマイナスポイントになるかもしれません せんけども総じて、まあ、いろんな用途に使えるレンズなんだなっていう感じですね、えー、あとはですね描写性能ですよ F2.8 でいい結果が出るならそれは以前とあまり変わらないし新しめもないんですよだから F1.4 でね開放の F1.4 でいい結果が出せるのかどうかっていうのが私はこのレンズのポイントだと思っていますじゃあ 実際に画像をですね、えー、見てみましょういっすじゃあ撮った写真見ていきましょうかこいつでねこの、えー、とルミックスの DCS5 とシグマさんの二重の F1.4 新商品のレンズで撮った画像がこちらでございます 十分な作例が撮れてるわけじゃないんですけど、とりあえずレンズの性能がわかるものは、えっ、ー、と、撮れたと思いますんで、お見せしたいと思います。あちなみに、この写真は私見るの初めてです。この写真見るの初めてです。まずですね、これが、えー、感度1万 F1.4、2.5 とかですね。<笑><笑>じゃあちょっと見ていきましょうね。えー、今お見せしているデータは、F1.4、F2、F2.8 で取り比べた周辺原稿ですね。 で、えー、と、これが F1.4、F2、F2.8。で、一応、ですね、この右上のこのヒストグラムですね、この部分が同じになるような感じで若干明るさ整えてます。はい、です、ね、で、すね F1.4 だと、やっぱさすがに周辺原稿っていうか、まあこれはしょうがない、周辺原稿って呼んでいいのかわかんないですけど、中心に合わせて光がちょっとモりっとなってるのがあります。 F2 になると随分改善するね。この F1.4 と F2 の周辺言語の改善ぶりがすごいですね。F2.8 になるともうほとんど周辺原稿なくなりますよ、これ。すごいね。すごいです。で、実際の画像を見てみましょうか。F1.4 の時の中心像ですね、えーと。私のピントの合わせ方がちょっと甘いのかもしれないですけど。まあじゃあ ですけどパープルフリンジっぽいのが出てはいますけど、でもこれ消えるんですよ、フリンジ軽減で。まあ、ほぼこれ消えますからね。でただこれ、すごい鋭くないこれ、中心像ですけど、ちっちゃいの星ね。で、右上見ると、<笑>マジか、これ F1.4 ですよ。200% で見てるんだよ。 いや、なんか期待どおりっていうか期待以上ですねこれねはいで周辺とはいでなんかこうやって拡大してみるとちょっと鳥が跳ね広げてるように見えますけどこれ 200% ですから 200%200% で写真鑑賞する人ってなかなかいけないですからねだから 100% で見るとまあほぼ点ですしあのねすごい好印象だなと思ったのが星の写真で自分がすごい嫌なのって 周辺の星がビヨーンと広がるのもそうなんですけどサチトロコマフェアねコマシューサが出るのもそうなんですけどあの周辺に行くに従って星が大きくなるっていうのも結構嫌なんですよこれ真ん中と周辺の星の大きさって全然変わんないっすよね全然変わんないっすよ、まあ、周辺がコマシューサがなくて丸く写っててもちょっとぽっちゃりして肥大して見える写ってるとやっぱこう大きい 画面で見たりとかあとは大きくプリントした時になんか周辺に行くにしたがってわさわさするなっていう感じがこうなんて言うんですかね出ちゃうんですけどこれ真ん中も周辺もそんなに点の大きさ変わんないじゃないですかめちゃめちゃ好印象まあ自分が体験した中でですよは間違いなく現存する広角レンズの部類では最高性能なんじゃないですかね すごいレンズ作ったね、しかも小型でちっちゃいからねさすがに感動しますわここまで来るとこの F1.4 のレンズの魅力っていうのがまあ、なんでこんな自分が F1.4 にこだわるこだわるっていうかまあ憧れてるかというとあの自分の本にも書いたんですけど自分の本ねこの「星空撮影塾」っていう本にも書いたんですけどどこに書いたっけなあの NPF ルールっていうのがあるんですよ 赤道儀を使わないで星を点に移す方法っていうのって、まあ、いくつか説があるじゃないですかもうだいぶ昔からあるのが500ルールってやつですけど、まあ、あれってもう20年ぐらい前の話で当時と違って画像数めちゃめちゃ上がってるから全く参考にならないんですよ本当にざっくりルールででしかも東西南北で星の動きが違うから本当に当てにならないんですよね本当にざっくりルールなんですよまあいろんな方がですねこの星を点で取れる秒数は うんぬんかんぬんっていういろんな説を持って撮影にトライされているんですけども実際にその詳細にその星が点で取れる秒数を計算するにはこの星座撮影塾の41ページに書いてある NPF ルールっていうのが最もその近いというか最適解だと思うんですよ最適解っていうか、まあ、これが正しいんでしょうねあの要はですねセンサーサイズ レンズの F 値、焦点距離、向ける方角に合わせてえ適正なその星が点で取れるシャッタースピードって変わってきますよと。で、NPF ルールを調べるのにちょうどいいのがあのフォトピルズっていうアプリなんですね、えー。このフォトピルズのスポットスターっていう機能を使えばこれは簡単に表されるんですけど、例えばね、えー、このフォトピルズを開いて、えー、とこれもフォトピルズを開いてですね、 で、このスポットスターっていうところを見て今もうこれ設定しちゃってるんですけどルミックス DCS5 のセンサーサイズで 20mm で F1.4 ででまあ方角がどこでもいい時はあの0にしてくださいねっていうふうになってるんですよねでこれで詳細か、えー、デフォルト、えー、星がの跡が目立たないほぼ天井それから詳細が大きな印刷向けっていう2種類が選べますでまあ詳細にしておきましょうより厳密な、えー 計算式はどうなるかっていうとほら NPF ルール 5.36 秒って出てくるんですよ、まあ、古典的なルール500ルールだと25秒なんですけどっていうことが分かる通り NPF ルールって実現不可能だと思ってたの私厳密に言うとそういう数値が出てくるけどでもそれって現実的じゃないよねっていうのが NPF ルールだと思ってましたでもね こういうレンズ F1.4 の開放で撮れるレンズそれからえ感度がまあ1万とか1万2800とかそういうのでえ使ってもまあノイズレベル的になんとか補正できるっていうそういうカメラが出てくるとこの NPF ルールがね現実的なものになるんですよこれがねやっぱ自分としてはなんていうか憧れてるじゃないですけどついにそんな時代になったかと ついにそんな時代になったかというかそんな時代がやってくることがあるんだなっていうのが正直なところですよねだからそういうインパクトがこのレンズにはありましたはいということで星取る人今これまだソニー E 用とライカーの L 用 L マウントしか2種類が出てないんですけど今後ねまあユーザー数とかにもよるのかもしれないですけど まあ、自分が使ってるニコン Z 用とかさあとキャノン RF 用とかそういうマウントも出てくれるといいですけどねいやとりあえず私はこの組み合わせで頑張りますわ一生懸命いろんなものを取りたいと思いますというかこの組み合わせでしか取れないものがあるっていうのが今自分の頭の中ではあるんで活用していきたいと思います というわけであの、レビューだったんですけど、なんかちょっと無駄に熱く語ってしまいましたね。<笑>えー、今日の動画は、えー、ここまでになります。皆さんもこのシグマの 20mm の F1.4 をですね、使って、えー、ぜひ新しい成形写真の撮影にトライしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねシグマさんありがとう。